キンプリ高橋、一つだけ入れ替えた歌詞、が感動を生んだ伝説の公演、ベストアルバム、ミスター、ゴ、楽曲紙エピソード高橋山編。ジャニーズの人気グループ、g n g p i ス初のベストアルバム、ミスター、ゴ、が4月19日に発売。収録楽曲それぞれに秘められた紙エピソードとは、第3回前5回。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 四角高橋海藤とは高橋さんは歌やダンス、芝居やアーティストとしての活躍など才能の宝庫。名前をシート、2021年7月21日のレコーディングの際には楽曲をプロデュースした世界的な音楽プロデューサーであるベイビーレイス氏65に歌声を絶賛されていました。 一番2022年6月29日を作詞作曲したラッパーのクレバシ46も高橋さんのラップを褒めていらっしゃいましたね。今後は俳優活動が主になるのではといった記事も散見されますが、一アーティストとして歌やダンスで魅了し続けてほしいなと思います。花井さんイコール以下どう 四角高橋山の神エピソード、幸せがよく似合う人、2021年7月21日は、2022年4月から全国4都市で開催された k n g p ン n s 発動ムツアー、ミスターのセットリストに入った楽曲でした。4月3日に開催された福岡公演は、 高橋さんの誕生日公演になり、メンバーの皆さんもサプライズを準備されていたと言います。ですが、ツアーで一緒に行動していたこともあり、全部高橋さんにはバレバレだったとのこと。高橋さん、20歳のお誕生日もメンバーにお祝いをしてもらっているんですよね。 一緒にお酒を飲んだりメッセージブックに大感動して号泣する高橋さんにメンバーがもらい泣きしたという歌というエピソードもあるくらい本当に仲がいいんです。話を戻しまして、高橋さんのお誕生日公演、この楽曲で高橋さんは君という部分を縁にして歌いました。 高橋さんのメンバーカラーである黄色のペンライト一式で染まった客席はとても美しく、ドームツアーの DVD& ブルーレイ、ミスターの特典映像でもこれらを見ることができます全同。四角高橋山の思いが表現された名曲、彩り、2022年11月9日発売は、高橋さんの主演ドラマ、ボーイフレンド降臨。 2022年テレビ朝日系の主題歌。温かみのあるミディアムテンポのストレートなラブソングで、ラブコメディのドラマとファンやメンバーへの愛しい思いがリンクするような優しい一曲です。WA <話>サイドシングルだった月読みが夜や月の冷たいイメージだったのに対して、こちらは太陽の光や暖かさが感じられます。昨年12月23日放送の ミュージックステーション、テレ朝系では、高橋さんが歌うのをメンバーがぐるり囲んで微笑んでいたのがとても素敵でした。11月4日放送の同番組に出演した直後に、k n g o p s からのメンバーの岸優太さん、27、平野志陽さん、26、神宮寺優太さん、 2 5がグループから脱退ジャニーズ事務所から退場、岸さんのみ2023年集計退場の発表があったこともあって、ミュージックステーションでの彩り、披露はファンにとってトラウマ級の組み合わせでしたが、それを上書きするようなメンバー愛に満ちた温かい光景が見られたのが本当に良かったですね。全能。 77は高橋と平野が振り付けを考えたという超絶かっこいいダンスナンバーになったという。昨年2022年の6月18日に放送された音楽番組ベュー 101NHK で KNG&OPS 特集が放送された際にリクエストの1の曲として披露されました。 k n g ックスのドームツアーで披露するために振り付けしたものなのですが、グループの公式 YouTube チャンネルにはダンスプラクティス動画も上がっています。高橋さんと平野さんは、幼少の頃からダンスをしてきていることもあり、現在の流行を取り入れた本格的な振り付けになりました。これを長瀬さん。 キさん、神宮寺さんを含めた5人でガシガシ踊るのが本当にかっこいいんです。曲調に合わせて、照明は暗め、キラキラ王子様の要素ゼロ、ダンスを見せるために、主にカメラは弾きの撮影を多用してアップは効果的に入れるのみ。高橋さんはこれ以外にもライブ用に振り付けした楽曲が何曲もありますし、ダンサーとしても、 振付師としての活躍も見ていきたいですね。全能。四角、高橋山が平野仕様と海辺を仲良く肩を並べて歩く絵も過ぎる写真四角2月7日に公開されたメイヤーヤングの MV では、金プリメンバーが海辺に佇む感動的なものとなっていた。 同日に金プリ公式ツイッターに投稿されたのは、高橋と平野が二人で仲良く夕暮れの海辺を歩くオフショットが公開されていた。